ほおー、ならぬオフィス情報オフィス情報ですよ、今日は皆さんサウァパリまた来ております ここにオフィスも借りれるという皆さん初お披露目ですよこのオフィス紹介はもう数ある YouTube の中でも我々のチャンネルだけですよオフィスを見れるじゃないわからないベトナムに進出する際にはねこういったところを見て選んでいただいたらいいと思いますよさあ本日紹介していただくのもこちらでございますエナーセットのマスさんどうぞこんにちはありがとうございます、はいはい、今回はオフィスはい今日ご紹介するのは、はい、一般的なオフィスではなく内装がすでに出来上がったサービスオフィスエンターー オフィスとと言われるところですもう体一つで来て会社始めたいっていう人でも始められるようなおっしゃる通りです行ってみましょうか早速行ってみましょうか見てみましょうレジデンスの入り口とは別でオフィスにつながるエレベーターがあります本当だはいもう直接そのレンタルオフィスにつながりますから あ, あのエレベーターの混雑というものがございませんなるほど エレベータータて受付にあります、はい、左側からちょっと来ていってこっ、こちら、めっちゃおしゃれ、置いてる感とかもすごいおマジめっちゃ綺麗マジでこの美しい ですね美しいですねだってこの色合いとかもめっちゃ中段も綺麗だし、この壁とかもなんかそのオフィスっぽくないというか、はい、可愛い色合いしてるすみません上がってきますはいはい上がっていきましょうこれはせーのあ ー, あーせ <笑>最高<笑>あの広さ測ると思ったでしょ我々ね、はい、このクッション性測りました、はい、ね最高ちょっとねこう今日は雨で景色はあんまり冴えないですがこの見渡せる感じがいいですねこちらフィンルームをご案内しますここもレンタルオフィスを借りたら使えるといういきおご利用いただけますなるほど毎月10時間まで無料でご利用いただけますあこれをホワイトボードみたいにできるってことですよねそうです結構高いっすね エアコンも埋め込み式ということは生きやすいということですよね。そうです。こちらの壁動きます。えっ？あくんですか？ここは。はい。デイルみたいなのが天井にありますよね。シャッタいします。すげえ。じゃあもうこれでもうもう一席ぐらいできるわけですね。はいこ は,、はい、はここであの大きな絵画。 できます開けますこちらのオフィスから、はい、ご存知の、はい、サンマパールと共用部出られます、ね、こちらのオフィスを借りられている方は、はい、ジムだったりプールですね、うん、居住者の方と同じで無料でご利用いただけます、はい、マジっすかめっちゃいいじゃんそれで家借りてるのと一緒じゃないですか、はい、でもそのプラスアルファの料金も含まれてるってめっちゃお得家賃当てて借りろー借りろー、うん、借りろー借りろーじゃあちょっと見せてくださいお願いします、はい、中川さん、はい、こちら見てください俺トーン記号じゃないですか これから音楽を書いていく場所なんですがど、はい「テレテテレテレここにいい会社の名前が入る」なんで知ってんの<笑> で知ってんのその通りですとこじゃなくて会社名が入るんですでしょ、はい、ピンときた今こちらで会社名を確認しましたら受付、はい、の方にお伝え、はいただければいすなるほど統合で受付やってくださってる方、はい、で, ですね、はい、そしてここに入っていけると、はいセキュリティがありますからなるほど早速レンタルオフィスは い,、はいすいはい、こんな狭いレンタルオフィスは、はい、<笑>これは面接ったりに使うためのお部屋ですねここは皆さん、ね、使える場所になってますなるほどあ なるほどももう誰が使ってもいいってていいことです、ねはい、この中に借りてる方ははい専用部分となるオフィスあ本来に参りました、はい、入り口は指紋かもしくはパスワードのあくスマートロックタイプですすごいセキュリティしっかりしてい る, る鍵を持つ必要はございませんなるほどオフィスの方々はもうそれをね、はい、頭に覚えとけば入れるわけですねはい、はい、きれい机も椅子も揃ってますね、はい、これめっちゃ綺麗だわけ だってはマジではっない、はい、こういったサービスオフィスですと床だったりテーブルを作る内装費用というのがかかりませんので処置費用を抑えて、まあ、気軽にオフィスを借りられるというメリットがありますなるほどじゃあミーティングルームめちゃくちゃあるい ろ, いろんな会社があるから、はい、ミーティングルーム時間でこう埋めるそうですねってるですよ な, るなるほど テレビとかも使いながら、はい、ここに飛ばしながら、みんなで会議ができる、はい、全面鏡張り、広く感じる、いや、広いでて、w i f i も、えっと、これでは当たり前ですが、w i f i も管理しておりますよ。こちらはです 全てののオフィスのお客様がこちら自由に扱いますこちら1日単位からご利用もできますの で,、えーですねまあ、1日だけここでお仕事をされたいという方もご利用ができます、えー、ロッカーがございます、はい、このシェアスペースを借りられてる方のためのロッカーですねご利用いただく日数によってこちら無料で使えるか有料で使えるかは異なってきますこちらは少し席数が少なめのスペースになります5人用の少し小さめの専用スペースがございます ガラス張りみたいになってはみえるじゃないですか同じ大きさのスペースがここ側にもあります真ん中にあるこのガラスこちら取り除いて住人席として使うことも可能ですなるほど両方借りることもできると、はい、もしですね別の会社さん同士で借りられるということであればこちらに目隠しのシールを貼ってるそういうのをやってくれるんだなんかいろんなタイプありますねその大きさのタイプというかうわカフェある、はいこちら無料でご利用いただけます ーい、so so like、サンワーコーの、like うん yeah. で, ね、で, です。ク。 座りもね、なんか家具もいろんな種類ありますね、こ、は、ういうレザータッチもあるし、さっきのこう 布,、はい、布っぽいやつもあるし、はい、なんか飽きないです、ね、いろんな、ね、気持ちの変化を楽しめる、こういった色合いで、こちらに、簡易的なミーティングスペースがございます、あーあーダンプルスペースの、はいまあ、ちょっとした端のところに、はい、めっちゃかわいい、で、ここから曲が、はい、っていけるという、このと、この階段とかかわいい。 やっぱさっきとまたデザイン違う感じで、気持ち変えられるんですよやっぱり井上武彦が、わガモンド描くときに言ってたんですけど、はい、やっぱり煮詰まるんですって、オフィスで描いてたら、自分のオフィスで描いてたら。はいはい だから7つぐらい自分の好きなカフェを持ってて、うんはい、でそのカフェを回るんですって気持ちを切り替えるように、はい、やっぱ頭の中でずっと同じ場所にいると同じことしかこう考えられないあ新しいアイディアを見つけ に, そうそう見つけに行くためにそこをローテーションする、はいはい、ここはそれを叶えられますよ<笑>いろんな場所でやれるわけでしょ、はいはい、あなたも井上だけ結構慣れちゃうよ<笑>ねえ、はい、乗れますよ まあ、ここもね可愛い色で、ね、ソファータイプで、ね、色が変わっていくすげえ可愛いし触り心地もめっちゃいいです国は来たお昼寝じゃないですかお昼寝でこれマジでパソコンをここに置いてやれるやつですね、はい、こうやってね、はいはい、シリコンバレーの IT t 業みたいじゃないですかシリコンバレーもベトナムにありました<笑><笑> これすごいっすこれドラゴンボールのベジータだよじゃあ僕とも二人並んだらじゃあベジータのアッパじゃないですかです、ね、ベジータのアッパはいここにいたら音が全部吸収されて全然外の音が聞こえない全然聞こえないですね全然聞こえないそうでしょハイキングでカメラから感じるでしょそれはそう聞こえますかでしょ聞こえます<笑> でででもマジでめっちゃ防音されてる、はい、こう包み込む感じですごい聞こえてますこれはマジで一回皆さん試しに来てくださいずっと聞こえてる<笑>自分の声がこもって聞こえるっていうのは分かるけどそうされてる感じするでしょこもってる感じこ う, そうだから自分の声はね外の音が外の音聞こえる全然聞こえてるこれまでたくさんのビススペースを見てきましたが価、はい、によってちょっと料金の価格帯が変わってきます、はい、なるほど最、はい、もチープ な, の、はいープなのだね、お借りできるのがジェアノー スペース次に金額が高くなるのが奥側にあるあちらのスペースです。あの壁の仕切りはないんですが、はいはい、テーブル同士がこう離れていて、はい、一つの島でまあ一つの企業さんが借りられるような作りになっています。じゃここ二つだけで借りです。し、二、はい、つだけでこうできる、はいはい。いろんな方法の借り方できるんですね。はい。でここも使う場所はカミンスペースで す, ねですよね。ここはどうやって利用できるんですか。こちらは空いていれば、まあその場でもすぐご利用いただけます。予約は不要です 今空いてるから、早く利用できるって、はいですね。はい、そうですね。いやいや、だめだめだめ、あ、借りてないから、この場所。借りてないですよ。<笑>もうここが払ってない。<笑>今ここが、えっ、ー、と、<笑>ベッドが。十席ぐらいあります、ね。そうですね、はい。なので、早い者勝ちですね。こちらのお昼寝スペースはかなり見てきましたね。したねそうですね。ねはい、さらに奥の方に来ておりましたが、はい、左側、テーマボックスです。大きな声で話したい時とかは、はい、こういったところに入って。そうですね。 しています中川が電話しています中川が電話しています絶対聞こえてないでしょ聞こえてないよ、ね、これはすごい コピー機ーはい動きですねもちろんこちらでコピーすることもできますしパ、はい、ソコンからプリントアウトすることもできますなるほど注意点が見てございまして、はい、このサービスオフィスの携帯では、はい、こちらのプリントアウトだったりコピーのですね、はい、上限というものが毎月ございます、はいはいはい、で上限を超えるとその都度課金されていくような形になりまして今回のこちらのサービスオフィスも同じような形ですなるほどそし て, そして広い部屋だったりさっきのようなここを 奥のガラスととかもも取り除いたら、はいはいはい、もっと広くできるよみたいな家賃を当てたらタダで借りれるのコーナーメンタルオフィスのお値段を当てたら僕借りますどこですかちなみに今日一番正常に見た受、うんはい、付を通って、はい、あすぐ左にあったあっ急面積のお部屋ですねめっちゃムズ重心地からタクシーで5分から10分ぐらいの場所で<笑>でまあ共有スペースでコーヒーだったりとか寝、はいまあ、るスペースもあったりとか コピー使えたりとかき ま, ました、はい、3000ドル答えお願いします、はいはい、正解は2100ドルですお安っそんな感じなんですね今じゃあできたてですから、はい、プロモーション価格 しえっ2つ選択肢ありまして1つ目 15% オフで借りられるえう今だけ今だけです選択肢2つ目、はい、最初の3ヶ月間無料年間で割ったら一月に換算したらめっちゃ抑えられるっいですね、はい、2100ドルが引かる3ヶ月引かれるこれは今皆さん来るべきですよまあ日本から来る方もいるだろうしベトナム国内にいる方でもオフィス探してるよみたいな方はこっちに移ってきてもいいですし、はい、ちなみにですけど、まあ、共有スペースのデスク1つを1ヶ月借りるって ドドルドル換算 で, ああで120ドルぐら い, あいやめっちゃ安いリモートワークとかも増えてる方もいるのでこういったオフィスで働くスタイルも多くなってきてますもんねあそうですね昨今は広いオフィスは必要ないんじゃないかという企業も増えてきてますからご自身の広いオフィスを一旦解約して<笑>、はい、こういったコンパクトなサービスオフィスを借りられるという企業様もおりますなるほど ここにも、NSS、さんでたくさん持ってますからそういったレンタルオフィスだったりとかたくさんのオフィスでご紹介してます皆さん気になった方はぜひ下の N アセツさんの方に問い合わせしてみてくださいそれではまた次回お会いしましょうコーチに最新レンタルオフィス紹介でしたまたねー